ゲノムデータ解析支援センター、センター長の野口です。よろしくお願いします。我々のところではこの6名で解析支援の授業を進めています。まず、我々 の, その授業の概要ですけど、我々は解析支援センターですので、我々のところにデータがあるわけじゃなくて、共同研究者、いろんな分野にまたがるその生命科学、やっている研究者が持っているゲノムデータ。 これをお預かりして、共同研究ベースで解析支援を行う、我々の持っているバイオインマティクスの技術を提供するというのが事業内容になります。で背景としまして、先ほど藤山施設長の方にお話ありましたけど、次世代シーケンサー、NGS という非常にスループとの高い DNA シーケンサーが出てきまして、それによって大量のデータが一度に取得できる。 あるいはそのコストも非常に下がってきているということで、えっと、幅広い研究者がその研究室レベルで全ゲノム解析を行うということが増えてきているということがあります。で、とこちらは、えっと、2016年、そのセンター発足当時の、えっと、主力の、えー、NGS、シーケンサになるんですけど、えっと、これもまだまだスルプと上がってまして、えっと、現在では こんな感じ。まあ例えばショートリードの場合だと、えっと元々、えー、スループトが60ギガ円あたり60ギガペース、あと600億円 人, 人が3ギガなんで、まあだいたい20人分ぐらいのデータが一度に取れるっていうものがあったんですけど、ど、え、う、っと、現在はそれが3倍以上200ギガ取れるようになってたり、あるいはロングリードの方はまあもとスループトはそこまで高くない。あのリード一本一本が非常に長いんですけど、スループト自体はそれほど高くなかったんですけど、まあ今現在では。 それが80倍、80ギガのデータが取れるようになってでその分、コストも下がっているということで、えっと、広い、たくさんの研究者がどんどん使うようになってきているということがあります。で我々は実際どういう解析をしているかといいますと、まあ、大きく分けてこちらの4種類ありまして、まあ、一番数が課題数が多かったのは、えっと、新規ゲノム決定、えっと。こちらでは デブルイングラフっていうグラフを利用してその断片ゲノムデータをつなぎ合わせて長いゲノムを作るというゲノムアセンブリの解析だとかあるいはゲノム配列が出来上がったとゲノムのどこにどういう遺伝子があるかというのを調べるゲノムアノテーションこういった解析が18課題ありました次に多かったのがゲノムの再シーケンスというと変異とか構造多系を調べる解析ですけど えっと、全文検索の技術なんかを使って、その大量の、えっと、配列リード、配列断片を、えー、参照ゲノムに貼り付けていくというような解析が必要になってくるんですけど、えっと、それが間違いなだあと、それ以外にも、えー、発言している全遺伝子を解析するというトランスクリプトーム解析とか、あるいは環境中の、えっと、全生物種のゲノムを一度に決めメタゲノム解析、意見の解析が、えー 依頼がありました、えっと、これが具体的なその課題のリストになるんですけど、まあ、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、えっと、6年間で一応51課題、えっと、解析支を行っています。なので、年あたり 8, 8件から9件ぐらいの解析を行いました。えっとまあ、先ほど申し上げたようないろんな解析を行ったんですけど、えっと、生物種に関しても、 非常に多岐にわたる生物種の解析をしておりまして、これじゃちょっと分かりづらいんで、まとめたのがこちらになりますけど、えっとまあ、一番数が多かったのは、人とかマウス、お乳類ですね、まあ。特にマウスが多かったんですけど、えー、解析が20件。でそれ以外の脊椎動物、魚類とか鳥類が11件。でまあ、それ以外にも昆虫、植物、心筋、蓮格生物といったのにえっに、と、非常に 多岐に渡る生物しの解析依頼を受けました。あと、被、え、害、っと、者の所属機関に関しても非常に幅広くてですね、まあ、うちのセンターだけで21大学、11研究機関の支援を行っております。えっとまあ、なかなかそのゲノムの研究の場合は、情報解析が終わったから。 論文化するまでにちょっと時間がかかるというのはあるんですけどそれでも着実に成果が上がってまして現在までに掲載されている論文が12本あと今月アクセプトになったのがあるのでそれを入れると13本という形でどんどん成果が出ていますこれ一つ一つちょっとお話しすることはできないんですけど今回この後の第3部のポスター発表でこちらの 3人の先生方がそれぞれの研究をご紹介していただけることになっております。簡単にご紹介しますと、ルーム A の方では岐阜大学の山本先生。こちらの研究はその薬剤耐性遺伝子が人の中でどう動いているかいうのを調べるために、健常者の腸内細菌を調べて、薬剤耐性遺伝子を持っている菌いうのを管理してきて、 比較ゲ能ム解析を行うというような研究になっております。次はルーム B では、長浜バイオ大学の大森先生。大森先生とは、近魚関係で、えっと、いくつか共同研究させていただいてまして、例えばこの下に写真ありますけど、近魚はいろんな形態、まあ、尻尾が長いとか、デミキの場合目が大きいとかありますけど、そういう球体に関係している遺伝子を特定するという研究を まあ、一緒に行いまして、えー、まあ論文化して、あとテレビなんかでも取り上げられているというのものがありますけども、今回はそれとは違いまして、金、え、魚、ー、の網膜をターゲットに、えー、と1細胞レベルで の, その遺伝子発電解析を行ったという研究についてご紹介いただきます。WMC では、えー、と理化学研究所の高田先生、高田先生はもともと遺伝研にいらっしゃった先生ですけども、 日本産マウスとか、あるいは他のさまざまなマウスの系統をまとめて統合したデータベース、モグプラスというデータベースを作っておられるので、それの紹介をいただくということになってますので、ぜひお聞きになってください。ここまで解析支援をしてますという話でしたけど、我々のところは支援以外にもその支援を 促進するための新しいツールの開発ということも行ってまして、大きく解析パイプラインと新規するというのがあるんですけど、パイプラインとしては、課題数も多いその新規ゲノム決定に必要なそのゲノムのアノテーション遺伝子、ゲノムのどこにどういう遺伝子があるかいう注釈付けを行うためのパイプラインだとか、例えば、あとは最新機で変異箇所を見つけるような。 解析のパイプラインっていうのを構築してますし、まだちょっと論文化してないんですけど、他にこういったさまざまなツールっていうのを開発をしています。その中で今回は、そのゲノムのアノテーションのパイプラインについて、ルーム m f の方で、おセンターの福田の方から、えっと、発表させていただいていますで、えっとまあ。内容はちょっとポスターの方に譲りますけど、えっと、これ、作ったパイプラインは、えっと、実際に解析支援の方で、 使ってまして、ままし例えば、えっと昆虫の場合は、えっとこれまあ、感度だと思ってもらったらいいんですけど、バスコっていうツールのスコアで 99%。で爬虫類はまあ、えっと2種いるんですけど、えっとどちらも 96% 以上という高い精度で、えー、遺伝子の同定ができています、まあ。下に黒字で書いているのは、公共データベースに入っている禁煙種の情報なんですけど、まあ、こういった数字と比べても、えっと我々のパイプラインが非常に 精度高く、イニチを導体できているというのが分かるかと思います。あとですね、こちらで作ったその遺伝子の情報、注釈付けというのはテキストファイルで持っていることになるんですけど、まあ、それだとなかなか全体を俯瞰することができないということで、えっと、視覚化するために遺伝系の DDBJ と,、えっと共同でゲノムブラウザの方を用意しています。えっと、ゲノムブラウザ自体はこの J ブラウっという 既存のツールを使ってるんですけど、ユーザー側が手持ちのゲ、えー、ノム配列だとか、あとアノテーションのテキストデータをアップロードすると、この J ブラウスと、あとブラストとか、ブラッドっていう、相、え、当、ー、性検索のためのツール、このサーバーを、えー、と自動で立ち上げて、えーと、情報の閲覧だとか、ちょっとした解析なんかを行えるというような、そういうものを作って、えー、共同研究者に提供をしております。 最後えっと人材育成ですけど、まあ一つはポストク育成ということでえっと4名の、えー、特任研究員を雇用してえっとするを行ったと、えっとこの分野の場合はちょっと難しいのがその情報解析技術を持ってて、えー、かつその出のもの知識もあるっていう人がなかなかいませんで、えっと実際この4名のえっとバックグラウンドがそれぞれ違うところなんですけども、まあ1から 解析についてこちらで指導して、まあ、今では戦力になって、まあ、それぞれが解析支援の課題を担当していただくようになっています。あとは o j t と言いますか、共同研究者とか、そこの学生さんなんかに、えっと、遺伝研、まあ我々遺伝研にあるんですけど、遺伝研の方に来ていただいて、えー、そのレクチャーをするということもやっています。でえっとまあ マイエンド少なくとも1人1名から3名ぐらいに来ていただいて解析の指導を行うということをやってまいりました。そうえば今後の展望ですけど、えっとまあ、シーケンサー、えっと、冒頭でも述べましたように、そのどんどんスループとも上がって、どんどんコストも下がって、えっと、使いたいという人が増えている状況で、まあ、解析も。 解析支援の要望も増えてますので、この解析支援の授業は続けていきたい。ただ、我々として も, もう手うっぱなところがあるので、できるだけパイプラインの拡充なのでその効率化を図るとか、あるいは解析のための新しい手法を作るというところにも注力を し, ていってしていきたいなと思っています。あとはどうしてもその解析支援の課題だと、その先端のデータを使って、 技術開発っていうのがなかなか難しいところもありますので、今後は、えっと、センターでデータを取得して、えっと、解析の技術を磨くというようなこともやっていきたいなと。で、最後に、せっかく o j p なので、えっと、何ですかね、資料みたいなのも作ってますんで、それを一般化したようなものを公開していければなというふうに考えています。以上です。ありがとうございます。